どうも、六代目です。今日ですね、とんでもないものが、某畳屋さんから送りつけられました。さあ、どうしましょう。えその中にはまあちょっと、まあ、不幸の手紙的なものも入ってましたけど、私は人に不幸を回すなんてできません。それでは、 送りつつけられてきたものこいつですチドリアンサイドこれですね私ですねちょっと YouTube 上でこういうやつ見たことありまして実際本物のドリアンもうそのもの匂いがするという話を聞いておりますえ私ですね一般庶民ですからドリアン食したことがありません どののようなな匂いなんか も, 知りませんもちろん動画をせっかくやっている私ですからこれを送りつけられて飲まないわけにはいかないということです、えー、それでは開けてみますは っ, う, っうわやばい噴き出すこれ あ手が臭い<笑>ついたかなおおくそっけましたすでに匂いがしておりますでもなんかどっかで嗅いだことがあるような匂い うん。わかりました。ガスなんか可燃性のガスのような匂いがします。ドリアン、そんな匂いなんですね。実物多分もっと臭いと思いますけど。結構臭いっす。では、実食くそ<笑> 意外といけるじゃないかと。私的には普通に飲めちゃう。まあ、匂いも慣れちゃうガスの匂いしない。そんな感じです、まあ。甘いサイダー。甘い、ちょっとフルーツが入ったような。別に私は大丈夫です。全部いけますね。大丈夫です。 もう匂いが気にならなくなっちゃいましたこれは私がおかしいんでしょうかそれではドリアンサイダー吹き出しやすいです注意してください6代目でした